はい、What's upYouTube こんにちは YO です。今日は中級技をまとめました。前回に引き続き前回初級技でしたね、今回中級技という風でやっていきます。初級と中級の境目はあの初級技ができたら、あじゃあもう中級者だみたいな感じで思ってしまって大丈夫です。うん、どんどんレベルアップしていきましょう。はい、前回出した初級技でも まああれ以外にももう何百種類って技がありますでもあくまでねあれは僕が思うおすすめの初級技をちょこっと、えー、つまんで選んでみただけなのでたくさん皆さん技を練習してみてくださいそれでは今回は中級技ですちょこっと初級技より難しくなってます皆さんがやり や, やりやすそうな技を選んだので是非最後まで見てやってみてくださいそれでは中級技まとめいってみましょうどうぞ どこかしら